はいどうもみさんこんにちはお久しぶりですあのしばらくちょっと動画がね作れてなくて本当に最後の動画も1週間以上あの前の動画になっちゃってるんですけど今日はねまあちょっとネタはないっていう話なんですけどせっかくちょっと桜が綺麗なのでちょっとこんなね散歩をしながら話したいと思ってますまあコロナがねあの明けましたね開けてないんですけどあの緊急宣言がねなくなって ちょうど1週間ぐらいかな、経ちましたけど、やっぱりね、その ま, あまん延防止とかって関西の方やってるらしいけど、絶対的にそれはもう予想できてたことじゃないですか、でそれもそうなんだけど、そのオリンピックがね、開催されますね、今年の夏ね、それも正直、年はもは世界で力を合わせて、なかったことにしようかな 思ってるんですよ僕は個人的にだってもう経済効果もとんでもないじゃないですかこれこのままもしね本当にやるならだって外国人選手の応援が入らないだから俺たちはめっちゃホームですよね日本人としてはで外国人にしてはめちゃめちゃアウェイで応援もいないそしたらさなんかそれにこうやっぱり応援って力になるじゃないけど なんかなんでしょう、ね、背中押されて日本人がめちゃめちゃメダルをりましたとなったらなんかフェアじゃなくないですかと僕は思うんで今年は無理にやらなくてもいいんじゃないかなって正直思ってるんですねでその分維持費はかかっちゃうけど4年間、まあちょっと、まあ、3年間か2024年のパリをまた後ろにずらして日本のオリンピックを2024年にやるやっぱりそれぐらいかかると思うんですコロナの収 束, 収束、ね、するには。 だからもうそれぐらいの時間を持ってやれば、うーんと誰も何ですかね、損しなくて済むというか、だって正直日本が今年ねオリンピックになったのってぶっちゃけアンラッキーなことだと思うんですよ。4年前にねあの日本に決まった時き、もっと前か日本に。 東京って決まったときに、もう泣くほど嬉しかったっていうね、人もいるし、僕も嬉しかったし、チケットって言って、結局、チケット取れなかった人だけど、でなってたのに、突然さ、じゃあ、コロナが来ました、じゃあ、何十億円かけて作ったものとかを、もう今さらね、使わないわけにいかないし、使うんだけど、思ってたよりもね、人も来れないしってなると、もう大マイナスじゃないですか、大損害っていうか。 そしたらもうここは霧よくあの2020から2024年はなし、まあ、歴史的にないと思うんですよアテネでねつないできたなんかこう成果っていうんですかだからないと思うけどでももうそ れ, それぐらいのことだと思うんですよ今回のことはだからもう僕は2024年が東京でいいんじゃないかなって 正直思ってますだって、これでもしね日本に来た人の誰かがコロナにかかってた、た、まあ、多分そしたら、ね、出場できないけど、実はコロナ で, で、それでまた日本で広がったとか、逆に日本にあった変異型ウイルスが、えー、と世界でまた広まっちゃったって言ったら、またさ、叩かれるでしょ、誰が、誰が日本でやるって決定したんですかって言って、IOC 委員会の会長ですとかって言われたら、めっちゃなんか損じゃないと思うんですよで、しかも可能性も高いし。 だったらもう世界で本当に協力して何年、もう10年、10年じゃない4年、本当に頑張って、それであのー、20 20 2024年にやる、決定しようじゃないかと、どうですかね、その考えは、どうですかね、その考えとしては。いやー、しかし気持ちいいですね、本当に。やっぱり春ですよ。でね<笑> いやなんかちょっとこう新しいねことを し, ようかしたいなと思っててあのー、僕ね、ねバイクの免許持ってないんですよでね毎年ね秋とか春とかこれぐらいの時期になったりするともうバイクに乗りてえなーとかねいいなと思うんですよで原付はもちろん乗れるけどいやーちょっと普通に好きなバイクとか買ってさ乗りたいじゃないですかと思って、えー、免許を取ることにしました。 ようやくね、まあ、33歳なんでねどんな人が通りに来るんだろうと思うけど多分この春はねそういったも多いんじゃないかなと思うんで、ねうん、ちょっといい学校を見つけたいなというふうに思ってます、はいまあ、本当にねこの今の時期ねやりたい動画もいっぱいあるんですよ、実は。<笑>今はねその釣りの動画をよく見ててなんかそて僕、自然がやっぱり好きだから自然の中でそう釣りとかして食べるとか。 そういうういの見ちゃうんですよで最近のおすすめのユーチューバーがあの女釣りマルコスっていう人のユーチューバーなんですけどなんかちょっと恥ずかしいのがのその人が結構なんかビジュアル的にもなんか体のラインを強調するっていうかねいや僕はそれが好きでじゃないけど、まあ、きっかけはねなんかサムネ見てなんだろうと思って見たらなんかその人がすごい釣りやったことないのにすごい頑張ってしかも上手いですよ釣るのが。っていうので見てそれからハマってるんですけど。 見てあそこにカメの親子がいる見えるああうちがカメラじゃ画質が荒いかでも見えるでしょそうそうそうこうねかわいいねそうこういうところで魚釣りとかしてなんか見せたいなって思ってるんですよだからこうぶら下げる GoPro とかなんかつけてやろうかなって思ってますまあ春に限らずねやれよって感じなんですけどはい あとね、もう一つのね、おすすめユーチューバーが、なんか、オロチンユっていう、なんか、なんだっけ、オロチマルナルトの。オロチマルの、なんか、真似してる人で顔は一切出さないんだけど、その人が、なんかすごい喋ることも面白いし、喋ってる内容も深いし、なんか、言ってることも面白いし、<笑>結構知識もたくさんあって、こう、綺麗だね、本当に、この川。川の水綺麗じゃない ここでね、魚とかいるのかな釣れるところがあるので行きたいね海とかね俺も海の男なんでね元はそうでその人が結構なんかそうメとか捌くのミシシッピのミシシッピアカミミガメとかさばいて食べたり、まあ、魚はもちろんそうだしあと虫虫を食べるあの人はでこれからはんか昆虫食の時代だとか言ってなんかあんまりさ、まあ、そういう人もいるじゃんタイまで行って虫を取るアイさんとかさいるんだけど俺は まあ、虫は食べないけどだからこそちょっと興味があって見てたら、まあ、それだけじゃなくて結構面白いこと言ったりなんかねそうおカマおかまなのかな本当にっていうところもあるけどめちゃめちゃ金ないんですよその人めちゃめちゃ金なくてなんか本当に10万円の給付金かなそう入った時も口座に全2000円ぐらいしかなくて全部で2 10万2000円みたいなそこからお金使ってなんかやったりとかしてて<笑>なんかそれも すごいなんかね、そのお金が、ね、ある人もない人もすごい綺麗綺麗じゃない内側だとちょっと分かりづらいんだよねでも綺麗でしょもうすぐねちってもほら絨毯にこうにどんどんなってきちゃってるんだけどすごい綺麗でしょここは今関東に住んでるんですけど関東じゃない人もねこれから咲くかもしれないしいやーなんていう桜の種類なんだろう白っぽいピンク桜 あそうだ思い出したあのー、最近ねずっとねあの暗めのサングラスをかけてたんですよでそれは、まあ、ほんと眩しい時もあるからあのね 80% ぐらいん違うな 50% ぐらい 80% かなあのなんかこう暗すぎず明るすぎないみたいなおしゃれサングラスみたいなやつに動画入ってるのかけてたんですけどこういうねこう鮮やかなねこう季節になるとねめっちゃねよどんで。 ダークな感じになっちゃうんでもったいないなと思って、っ明るめのオレンジ系のグサングラスを買いに行こうとい う, ふうに思ってます。はい、何の話だって、そうだからじゃあ、さオロチン油をマジで見てほしいって話です。<笑>本当に癒されるから、いや顔出さないってもあんだけね、ね、すごい増えてるんですよ登録者数もその人そういるので絶対見てください。 でね、こう外国人の人とかがこの桜の木をさ、こうお花見でこうグーッとと引っ張ってなんか顔の近くにして写真撮ったりとかするんだけどなんかね、あの国の木じゃないですか、桜って傷つけたり折ったりするとあの捕まるんですよ、日本ってだから気をつけてね、外国の人。<笑>でね、で僕は子供がいて、その一緒にこう なんか桜の木とかさ写真撮ったりするんですけどあれさ俺はやらないね俺は今まで見たことないしやったこともないんだけどなんかその綺麗な桜の木のなんかここを持ち上げてもう子どもの写真なんかうちの奥さんが撮るんですよだからあここいいねすごい見てこっからぶわっと咲いてるこれあたり写真撮ろう。 うん、なんかね、こう顔にね、すごい近づけて、こんなんやって撮るんだけど、もう子供もさ、こんな、<笑>こんな感じになってるわけ、なんかそんななんか や, やらなくていいと思うんだけどなって、自然にさ、あのなんか例えば、ここに子供がいたら、一緒に写せばいいじゃん、んめっちゃ近づけて撮ろうとするみたいな、あれ、なんか日本だ日本で俺、見たことないんだけど、みんなやってんのかな。 ちちちょっっっと思っちゃゃいいましたたけどやべえ10分超えちゃったねやばいこういう動画はダメなんだよな今はさもうさ短くいかにこうねメッセージ性のあるものを分かりやすく伝えるかじゃんあと編集スキルねこれやっちゃうとねでもいいんだもうあのずっとしばらくここ最近アップできてなかったんでち ょ, ちょっとこう最近の思ってることとかを話したかったんですよそうでねあの僕あの実はその動画編集の方でちょっと本当に本 本腰入れていこうと思っててなんかランサーズとかタイムチケットとか、まあ、まあもちろんここでもいいんだけどなんかその動画編集代行サービスをねやろうと思ってるんですよ本腰入れてそうまあ会社を起こそうかなどう会社起こしてみようかなどうなるか分かんないけどそうやっていこうかなって思ってますっていうのももともとの YouTube とか動画編集なんて マジで市民権なかったじゃないですか、なんだ動画編集みたいな、素人でもできるみたいな、でも、そうい う, こうなんか企業さんとか、会社のそういうホームページだったりって、結構もう本当に動画で入ってくる情報ってすごい多いから、それをやっぱやることに、すごく価値を感じる人が増えてきて、それでお金を取れる会社もあるし、個人でもできるしっていう、そうだからちょっとまずは人でやってみて、どんどんどんどんこう案件が増えてきて、一人じゃ無理だってなったら、そういう人を募集してみたいな。 やろうかなと思っています。もちろん僕撮影とかも好きなんで編集とかディレクションもやりたいんですけどもしね是非っていう人がいたら動画あの編集だったら別に海外でも日本でもどこでもデータだけ送れるっていうギガファイルで送っていただければ全然やるのであもちろんお金はかかりますけどね<笑>あの是非声かけていただければと思います。じゃあね本当にこの春 花粉症もね、だいぶ僕は収まってきたんですけどもまあまあまだまだコロナも流行ってますから体調に気をつけて元気に過ごしていただければと思いますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ